それでは今日の線形代数2の授業に入りたいと思いますで。今日まずやることなんですけれども、とちょっと待ちください。き、え、ょ、ー、はのセクション 5.1 の線形写像と行列というところで、まあ、前回の続きの話をしたいと思います。で特にきょうはです、ね、その前回の最後の方で話をしました。 先形者像と行列の対応という話について、まあ、そ, のその続きの話をしたいと思います。でまずと、まあ、ここで問題にするのは先形者像 と, とです、ね、行列がどう対応するかということで、まあ、あの皆さんこれまでその、まあ、行列を使ってです、ね、それから前回その先形者像の定義なんかをやってで、まあ、行列というのはどうも先形者像とこう あの対応するものだということがこうなんとなく掴んでもらえたかと思うんですけれどもまあ数学ではですね一応そのなんとなくということは許されていなくてですねそのまあじゃあど う, どういうふうに対応しているのかということをきちっと決める必要があります。具体的にはそのと例えば1個行列を決めたらその行列で線形写像っていうのは1個に決まるのかとかそれから えー、とあらゆる線形写像を考えた時にその線形写像を表す行列というのは存在するのかとかそういうことをあの数学ではその議論の対象にするわけですね。で、まあ、皆さんからするとその無味乾燥なあの議論 で, ちょで思われるかもしれませんけれどもそのこれにはいくつかこういうことを考える重要性というのがあってその例えば現実の問題をいろいろこうと思った時にですねその 自分が解こうと思った問題が必ずこの方法で解けるっていうことを数学的に保証されてないとその道具を安心して使えないわけですよねだからこういう時には使えるけどこういう時には使えないとかっていうのではあの実際にその行列を使おうと思った人は困るわけです。てそうするとその自分が解きたい問題を解こうと思った時にじゃあこういう手法がちゃんと使えるのかっていうことをきちんと証明するしてその上でこう皆さんが安心してこう数学を そのいろんな自分の解きたいものに使えるということでその厳密さっていうのがその数学があのいろんなところでいろんな人に使われる一つの基盤となっているということを知ってほしいと思います。でそ の, まあその一つ の, あのまあ手立てとしてですねここの授業ではその線形シャと行列があのきちんと対応するということをあの一応学びます。でまあ直接皆さんの計算には あのまあ、計算には役に立たないというかその計算する上ではこの証明を読むこと自体は役に立たないかもしれないけれども一応数学ではこういうことをこのようにしてあのこう論理立てで示しますということをちょっとあの今日この授業で皆さんにお見せしたいと思います。で、えー、とその じゃあ、行列 の, の線形写像にどう対応するかっていうことを、まずどうやって示すかってことですね、数学の世界ではこういう問題が与えるときにどうやって示すかっていうことなんですけれども、そこでよく出てくるのが、写像っていう概念なんですね。えー、とあのここにありますように、えー、とまずこの線形写像 を, あの 全, を、まあ、全体を考えます。例えばこれ F として、N 字の数ベクトル空間から M 字の 数, 数ベクトル空間へなんか線形写像が与えられたものとしましょう。 それに対してあの M、M 行 N 列の行列 A っていうのを考えるわけですね。で、えー、と前回の授業の際に、その行列 A によってあの線形写像が定まりますっていうことを話をしましたので、まあ、それが成り立つって事実は認めて、その行列 A によって定まる線形写像を、えっ、ー、と、ここにありますように LA というふうに書きます。そうしますと、えっ、ー、とま あ, あ、こちらにありますように、その行列 A っていう、 まあある行列 A に対してそのある線形射像 L A っていうのを対応させるっていうものがことを考えられるんですが、えっ、ー、とその時にその数学ではよくこの射像というえっと概念を使ってこの対応を考えます。えっ、ー、とその対応射像っていうのは L というふうに書きましたけれどもこれはその M 行 M 列の行列全体からですね行列をえっ、ー、とその この Kn という数ベクトル空間から Km という m 個の数ベクトル空間に移すこの線形写像に移すというまあ行列全体から線形写像全体の写像ということでなんか写像が重なっててちょっと分かりづらいかもしれませんけれどもまあ行列1個に対して線形写像1個を対応させるとでそれをあらゆる行列を考えてそのあらゆる行列に対して そ, のそれぞれに線形写像を対応させると。 でそういう作 像, 像です。そういう対応を、まあ、この写像 L というふうに書きます。で、えー、と そ, そこでこの L というもの で,、ね、ですね、性質を示すことによって、その行列と線形写像がきちっとあの我々が望む通りに対応しているということを示すというのが、まあ、数学 の, あの標準的なやり方です。で、そのやり方、証明の仕方はまはあ、2つありまして、で1つは、 1番目は全ての、えー、と線形写像は あ, のある、えー、行列で表せると。でこれはあの先ほどの写像 L の言葉を借りていうとこの写像 L は全写であるという言い方をします。で2つ目は、えー、とこの2つの線形写像が2つの線形写ですねあの線形写像が先考えて2つの線形写像が等しければあのそれを表す2つの行列は等しいと。 でこれは先ほどの写像 L の言葉を借りで言うとその L は単車であるという言い方をするんですけれどもでこの L が全射と単車っていうのを合わせて全単射ということを示すというのが数学での標準的なやり方なんですが写、えー、像の概念っていうのは皆さん春学期これまでに微積分化線形代数のどこかの授業でやりましたかあの ちょっと前車とか単車って聞いて、俺は大丈夫だっていう人いますか逆にちょっと分かんないなって人はどうからいますかはい、分かりました。一応、あの今日はそういうこ と, そういうこともありうるかと思ってですねあの次のスライドを用意してきたので、じゃあちょっと前車と単車の概念をあの少しあの復習してみましょう。で車像にはあるんですけれどもまず車像 何かって言われるとその基本的にまあここで言う V から W への写像っていう言い方をするんですけれども、えー、と基本的にはその V のなんかある弦ですね V のある弦に対して W のある弦を1個だけ対応づけるっていうのが写像です。例えばその V の X あ弦 X に対してですねその W の行った先がこう2個も3個もあるようなものは写、まあ、像とは言わないわけですね。 ですので、そういう意味でその、この F っていうのは、今書いている図では、その V から WA の写像ですから、えー、V の弦 X が1個定まると、W の弦も1個定まるというのがまず写像ですね。で、その上で、じゃあまず前写っていうあの概念なんですけれども、えー、とこれは、その、えっ、ー、と、V の弦がですね、その W のすべての弦に移りますということを言っています。えーと 一応、写像としては V のすべての弦が、この V の中の全部ですね、V の中の全部の弦が W のどこかに移らなければならないんですけれども、その移った先っていうのは、この W 全体になるとは限りません、一般には。で、特別な場合には、その V の全部の弦を移すと、その行った先が W の全体になります。こういう時がに、この F は前者であるというふうに言います。まあ、あのこの 波線の部分ですねこれが W 全体を覆ったときに、まあ、F は前者であると言いますで。これは通学の言葉で言うと、こっちけありますけれども W の任意の弦 Y、ここですね、この Y に対して、まあ、ある V の弦 X が存在してで F で移すと Y に移ってきますよと。そういう書き方、式の書き方をもって、 あのこの F は全社 で, ですということを説明しますえっ、ー、とちょっとこれ以上あのもしわからないことがあったらあのこのあのレポートの時間に個別に答えますのでその時に質問してください 今, 今質問がある人は聞いてもいいですけど何かあります大丈夫ですかはいで次に単車 という概念なんですけれども、えー、とこれはその V のですね、その異なる弦がですね、まあ、X1 と X2 って異なる弦があったら、その、この映った先は異なる、違う場所に映りますよっていうことを言っています。えっ、ー、と、先ほども言ったように、写像っていうのは、ああ、そうか、えっ、ー、と、V の弦が決まれば W の弦は1個決まりますけれども、えっ、ー、と、例えばここの、一般の写像でですね、ここの弦に、 の v の複数個の点側からこう F でこう移ってきてもいいわけなんですね。でも単車の場合はまあ1対1対一ドウとも言いますけれどもそういうことはないというのがこの単車の定義です。でこれを数式で書く と, えともしえと F1 と F2 あ F1 を F1 を F で移したものとこれですねあと X2 を F で移したものが等しいならば 映される、映ってくる前の x1 と x2 は等しいというのがこの単車の数式での定義です。これもまたこの後で個別に質問を受け付けますのでその時に必要な人は聞いてください。ということで一応ですねその前車と単車という定義があって一応それに基づいてその 行列と線形写像の対応を示すというのがこのやり方なんですけれどもまず最初にその L が全写であることから示しますで L が全写であることを示すのはどうやるかっていうとその F 今 F っていうのを書きましたけどこの F っていうのは そ, のそうかちょっと戻しましょうかもう一回見るとすべ、えー、ての線形写像 はある行列で表せるっていうことですので、こちらにありますようにその f をまあ線形写像として取ってくるわけですね。それに対してこの f を表す行列がそう実際にこういうものが行列として取れますということを示します。で、そのためにどうするかっていうとまずうーんとまあこれが任意のベクトルを一つ用意するわけですね。これはあの前回もちょっとやったと思いますが。 こういう xyz っていうその3つの組 の, その2二のベクトルを用意しましてこれを基本ベクトルの線形結合でこういう形で表します。でそれでこの f をですね線形シャドウとしましてこの v をですねこの f で移しますと。そうしますと f を v で、v を f で移すんですからこういう式になるんですけれども この F は線形シャドウでしたから前回の授業でやり線形シャドウの定義からまずこれをこのベクトルの和ごとのですね XE1、YE2、ZE3 をそれぞれを F で写したものの和になりましてさらにそれはこの E1 を F で写したものを X 倍と E2 を F で写したものを Y 倍と A3 を F で移したものを Z 倍というふうに表せるというのはこの線形写像の定義から導かれます。ということは前回の授業でもちょっと説明したんですけれども実は線形写像っていうのはこの基本ベクトルがどこへ移ったかで全て定まるということをやりました。そこで じゃあ、あのー、基本ベクソルの移った先をこういうふうに書きましょうというわけですね。仮にこう置いておきます。えー、E1 を移った先があこれですね。それから E2 が移った先がこれと。が E3 が移った先がこれというふうにしますと、えー、と実はこう、その XYZ をその F で移した先というのが、まあ、こういう形の、あのー、線形結合で表すことができて、でそれは実は こ, うこの2行目の式のように。 なりますでここが実は前回の授業で線形シャドウというのはこういう形で表されますって言っていてその理由は後で説明しますというふうに言っていたんですが実はこういうからくりで前回 の, その授業の答えになったというわけですね。でこの形が実は xyz っていうベクトルとあと行列の積で表されたと。 ということで、あのめでたくこの線形写像 F をですね、行列を使って表すことができたというので、あの1つ目のこの F が L、さっき言ってましたこの L が全写であることっていう回答になります。で、えっと次がですね、今度はその L が単写であることっていうことで、えっと、まあ、ここにありますように、その、今度はその行列を先にも 作りますね行列 A とそれから行列 B という2個の行列を作ってで一応この行列から線形写像は定まりますのでその例えば A で定まる線形写像を F それから B で定まる線形写像を G というふうに置きます。でこの時にと示すべきことはこの F と G というのは線形写像としてあ違 A と逆サイチこの F と G がですね線形写像として等しければ この行列 A と B は等しいということをこれから示します。で、えっ、ー、と、先ほどやりましたように、やっぱりその任意のベクトル V というのをこんなふうに持ってきて、で、これを基本ベクトルのとの線形結合で表しまして、で、これを、その、まず、この V を F で移してみます。で、えー、そうしますと、えっ、ー、と、まず、この FV っていうのは、 まあ、f このベクトルをですね f で写すんですけれどもそれが線形写像の性質から、まあ、このような形で表すことができましてでとあの次のこの行はですね前回の授業で説明したんですが、えー、と実は先に行列を与えてあの線形 そ, その行列から線形写像を作るとその単位あの基本ベクトル E1 のを f で写した先っていうのはこの行列の第一列になりますと。 それから、えー、とこの E2 を F で移た先は行列の第2列になります。E3 を F で移た先はその行列の第3列になりますということをやりましたので、こういう形で表されました。で、同じことを行列 B で作られる線形写像についても計算します。そうしますと、えー、と今度は行列 B で えー、と作られた線形サー G でしたからこれ G で V を移しますとそうします と,、えー、と こ, のこんなふうにその基本ベクトルの移った先がそれぞれ行列 B の第1列第2列第3列となって、まあ、その線形結合であのこの、v、GV っていうのが表されるということでなんですけれども、えー、と実は今 F と G っていうのは線形サー同として同 じ, です同じなはずですってことを言ってますからそうすると FV と GV はあの等しい わけですね、等しいということはあのここで書いてますこの映った先のこのベクトル同士があのそれぞれ等しいと、えー、いうことになってでこれはその行列でいうとその行列 A と B の1第1列第2列第3列がそれぞれ等しいということが言えるのであの行列はやっぱり等しかったというふうないう説証明になります。ということで。 えーとまあ、あのちょっとですねなな慣れないとなかなかその何やってるかわからないかもしれないので、えー、とこれは、まあ、その写像の復習もこうしながらこう各自確認してもらうということになりますが、まあ、あのこういった形でこの数学 の, その例えば行列と線形写像の対応というのを示すということを抑えてておいいいほしいと思いますここまで何か質問ありませんでしょうか。